力強くそして華麗に舞い踊れ、20代目豊葉連<笑> 耳を澄まして れそんな華やかな祭りの裏で広葉蓮はさまざまな伝説も残しました2021年秋の陣最前列センターで迷子<笑>大立ちそして半そを書いたのは。 そう春平毎年<笑> 秋,、ま、秋の陣で泣くのはそう我が代表俊平。<笑><笑> <míner rahimer> <mim> はい <mim> 20代目、ホーイオレン、肌の元気祭り最後の演舞でしたでも今日はまだ終わってないよ、楽しんでね